はい、パラリンピック開幕しましまた。ちなみにこれね、えー、マスコットキャラのソメイティですねちなみに私はですね開会式も全く見てないです今回の話題はですね実はもう去年の記事なんですけども京都市の受宅保育所民営化の原因は美少女フィギュアというね自転車の記事 で, で概要欄からねリンク貼ってますのでぜひこの記事ご覧になってくださいで今更この話をするのはですねこういう記事がね 出てますニーズがないので保育所を廃止します京都市から届いた突然の通知に保護者困惑これ MBS ニュースですねえ概要としてはもう言ってみればね公営の受落保育所を廃止するのは消しからみたいな話でこういうニュースはね今年に入ってから何度か流れてるんですよねただそこでなんかね固くなにメディアが報じないのがこの話題なんですよあの去年ね実はま NHK なんかはちょっと報じたんですけどもその公営の保育所を民営化しますと で民間の企業に委託するっていうことまで決まってたんだけども、その企業がね、一部の保護者の横やりで辞退しないといけない羽目になって、それで頓挫してるっていうのは、今の状況なんですよね。 だから京都市は別にね最初から廃止ありきだったわけじゃなくて廃止させないための努力をしてたんだけどもそれが保護者の横やりでもうグダグダになってしまったっていうことなんですよ だ, だけどそのことはなんかねもう今年はって入ってからもう固くなにメディアが報じないんですね、えー、で何があったかっていうのはこの自転車の記事を読んでいただければもう大体書いてあるんですけども えー、世界人権問題研究センターのね、えー、元研究員だった保護者がですね、受楽保育所のその民営化の受託をするキラキラ福祉会の関連会社。関連っていうのはね、具体的にはこの福祉会の代表の人の配偶者が代表になってる会社。株式会社ボークス。これはね、 あの、フィギュアなんかが好きな人はすごくよく知ってる会社だと思います。そこが美少女フィギュアを出してることは性的搾取だとか言ってですね、そういうイチャつけるようなもう長々とした文章を出してね、えー、その文章ね、全部読み上げようかと思ったんですよ。ものすごく長くてですね、こんなん全部読んでたら、キリがないんで、概要だけ説明すると、これ、結局本郷さん何を書いてるかっていうと、 その、自備少女フィギュア作ってるのは嫌だからとか、そういうことじゃないんだとか言ってね、なんか、あの、女性の権利だとかね、その、あと子供の権利だとか、そういうのをなんか国連がどうだの、こうだのっていうことをな、長々と説明してですね、会社を攻撃してるんですね。で、これで、このキラキラ福祉会がもう嫌気をさしちゃって、えー、辞退したっていうことなんですよね。それで民営化は頓挫してしまったと。で、記事も書いてるんだけども、呪楽保育所の、 保護者なんかがじゃあ、本郷さんのこのやり方に賛同してるかっていうと、ほとんどの人はこんなこと賛同してないんですよ、こんなのおかしいと思ってるんだけども、だけど、やっぱり、まあ、ぶっちゃけ人権とかこういうことになると、やっぱ童話絡みの話なんで、もう怖くて言えないと、よく SNS とかでね、なんかこの保育園の廃止、反対とかね、 あとはこういう取材に答えてるような人とか、こういうのは、やっぱ活動家だったり事情を知らない人ですよ。事情を知ってる、まともな保護者は、これはおかしいんだけども、ちょっともう、怖くて言えないわっていうような状況なんです。で、ここからがね、この動画オリジナルの話なんですけども、じゃあなんでね、こういうことが起こるのかっていうことなんだけども、まあ、ぶっちゃけると、この自宅保育所っていうのは、いわゆる童話保育所です。あの、童話対策のために、その童話地区のために作られた保育所ですね。でそういうい 保育所っていうのがね、他のところとじゃあ、何が違うかっていうところなんだけども、やっぱりその童話対策の時代なんかは、それはもう潤沢な予算があって、職員をね、加配したりしてたんですよ、保育士を。さらにですね、ま、今でも続いてるのが、その保育士なんかをですね、その童 話, 童話とか人権関係のイベントに動員する。 例えばね、なんかあの、童話保育のなんか集会とか研究集会とかそういうのがあるんですよ。そういうのに、ね、その公立のね、その、まあ元童話保育所だったようなところの職員っていうのは動員させられるっていうことがあるし、あまあ保護者なんかにもいろいろそういうものがね、配布物が回ってきたりっていうのがあるわけですね。だから、その保育所っていうのがそういう童話とか人権関係の活動に利用されてるっていう実態があるんですよ。やっぱ童話保育所っていうのは。 だけど、それを民営化しちゃうと、ちょっとやりたい放題できなくなりますよね。そこで、その、民営化っていうのは、何としても阻止したいっていうのがあったと思います。そんな 美, 女美少女フィギュアって、こんなもんね、ただのイチャモンですよ、こんなの。だけど、<笑>まあ、結局、それをやったから、もう、保育所自体がなくなってしまうっていう事態を陥ってるわけで、それは自業自得って言ったら、自業自得なんですよね。 まあだからこの辺りが京都の闇なんですよね。で、こういうことをやっぱメディアが黙ってるっていうのは良くないと思う。こういう背景がありましたっていうことはちゃんと報じるべきだと思うんですよね。これ大々的に報じてるのは本当自転車だけですからね。どんだけその童話バリアすごいんだって思いますよ。だって本当これ税金とかね。 この京都の人の人生活にも関わる話で、でなおかつ、やっぱ廃止になった理由っていうのは、その人権屋さんのイチャモンだっていうことは、この話の核心なのに、それが全く童話絡みだから報じられないっていうのもね、本当、童話バリアっていうのは恐ろしいなっていうふうに思う出来事です。ということで、ぜひね、概要欄の記事、読んでください。